別に注意してください<ス>この世の終わりだ結構でかいな痛っよく平気な顔をしておれるなまあ何このくらい日本じゃしょっちゅうですからねすぐに収まりますよほらねえー、まるで魔王の城だなして 先ほどからそこに控えておるのは陛下紹介いたします日本国施設の菅原殿です施設殿歓迎申し上げる父上父上、うん、おおご無事でしたか父上すぐにでもまた地揺れが起こると範子が言っておるのだ<笑>こいつだこれが範子さあ早くお願い して日本語おゾロゾロ様このクソ野郎が私たちは自衛隊を助けてあげるだが命運は消したようだな俺に手を出した罪の重さは思い知るがいよ富田栗林各自の判断で撃ってよし了解何をやっている リトってんでしろ行くぞ確かに日本の兵は強い殿下、顔をお冷やしくださいおいたわしや 兄元老院は講和派が多数を占めましたこのままでは無条件降伏も同じですお前俺がバカやってる間に皇帝の座を狙って動いていたようだがお前がどう動こうとき皇帝の指名を受けるのはこの俺ラベルありがとうございますもうすぐ着くからね帰れるんだ望月紀子さんですね どう調子はおだいぶ落ち着きましたあのきっと家族が心配してるので電話をごめん望月さん民間の回線はまだ引けてないんだ連絡はもう少し我慢してくれないかな彼女にはまだ伝えるなよはい望月さん伊丹さん栗林さんも本当にありがとうございました